と、さらに結束を強めている。金プリは5月22日をもって平野市を、神宮寺勇太、岸優太の3人が脱退する。5人での活動もあと1ヶ月余りとなった。早くも現段階から残留組と脱退組の仕事の格差が浮き彫りになっている。 長瀬角と高橋は二人でザ少年クラブプレミアム NHKBS プレミアムの司会が決まったりする一方、辞める三人は当たり前なのですが、仕事が増えることはない。それは分かっていながらも複雑な気持ちのファンは多いのです。芸能関係者。ティアラの中でもギスギスした空気が漂い始めたが、それを払拭したのが高橋だ。 9日のトーク番組、おしゃれクリップ、日本テレビ系に出演し、今後の金プリの目標を聞かれると、ちょっと待ってくださいね、と約30秒間にわたって目頭を押さえ、涙を拭った。少し落ち着いたところで、一人でも多くの応援してくれるファンに会うために、もっと大きいステージだったり、もっと回数多く皆さんと会えればいいなって思いますね。 さらに、メンバーが何よりも僕は好きなんで、みんなが幸せに暮らせたらいいなぁと思います。で、ずっと友達でいれたらいいなと思いますね、とメンバー愛を口にした。この涙がきっかけとなり、ティアラは改めて一致団結した。5人で活動したいという思いがひしひしと伝わってきたのでしょう。 メンバーはグループを辞めたいわけじゃないやっぱり離れ離れになるのはおかしいよねという声が続出露出の格差から反動しに亀裂が入りそうでしたが高橋の涙がティアラを団結させたと言ってもいいでしょうどうティアラは最後まで金プリを見守り続ける東スポウェブ